月曜日のお弁当を作っていきます1週間のスタートですまずは卵焼きを作ります夫の大好きなチーズ入りの卵焼きを作りますせっかくなので卵焼きを真ん中にドーンと乗せてみようと思っています 次は赤と緑のピーマンを使います一週間の始まりの月曜日なので休み明けの憂鬱な気分も吹っ飛ぶような気分の上がるお弁当を目指します喜んでくれること間違いなしのレシピです豪華に牛肉の登場ですしっかり食べて夏バテとは無縁の生活をしてほしいです パピーマンのおかげで彩り最高ですねみりん、醤油、オイスターソースで味付けしました卵焼きを真ん中にドーンと乗せます卵焼きを主役にした月曜日のお弁当夫にすごく好評でした卵焼きが真ん中に入るとなんだか可愛 い, いお弁当になりますね 最後にふりかけと枝豆で彩りをプラスしたら完成です月曜日のお弁当はこんな感じにできました火曜日のお弁当を作っていきますヤンニョムチキンを作ります と、唐揚げ好きなのでヤンニョムチキンも喜んでくれるはずです今まで何度か作ったことがありますが私の記憶では弁当に入れるのは今回が初めてな気がしますヤンニョムチキンってなんか癖になる味ですよねケチャップにんにく砂糖醤油、豆板醤でたれを準備しておきます 寝ている間にもう一品の準備をしていきます昨日同様赤と緑のピーマンを使いますサクサクに揚がりました美味しそうです二品目はシーフードカレーチャーハンです ソメとカレー粉で味付けします味付けのレパートリーを増やしたくて先日初めてカレー粉を買ってみたんです新しい調味料を買うとワクワクしますよねチャーハンを冷ましている間にヤンニョムチキンを完成させます先ほど準備しておいたタレに絡めて完成です あとはお弁当箱に詰めていくだけですシーフードカレーチャーハン夫喜んでくれました夕飯の残りののり塩ポテトですヤンニョムチキンたくさん入れてあげます最後に彩りを気にしたら完成です 火曜日のお弁当はこんな感じにできました水曜日のお弁当を作っていきます鶏つくねを作りますベランダで収穫した大葉をたっぷり入れます塩コショウ、生姜、醤油、料理酒、片栗粉を入れて混ぜます 食べやすい大きさに丸めて焼いていきます。鳥つくね作るの久しぶりです。菜の花はおかかあにしました。ひっくり返して裏面にも焼き目をつけます。 次は卵焼きです卵焼きのアレンジに迷っています使えそうなものがないか冷蔵庫を探ってみた結果ナルトが余っていたのでナルトを一緒に巻いてみることにしましたみりん、砂糖、醤油でつくねのタレを作ります タレをしっかり絡めたら、スクネの完成です。解凍した枝豆をご飯に混ぜて、枝豆ご飯にします。枝豆ご飯、簡単に彩りをプラスできるのでいいですよね。あとは詰めていくだけです。 この鶏つくねお酒が飲みたくなる味でした今度休日に夫と焼き鳥パーティーしようと思います隙間に菜の花のおかかあえを詰めたらお弁当の完成です平日も今日で折り返しぼちぼち頑張れ水曜日のお弁当はこんな感じにできました。 木曜日のお弁当を作っていきますスパムおにぎりを作りますせっかく沖縄に住んでいるので沖縄っぽいお弁当を作ってみることにしましたスパムおにぎり作るの初めてです 買ったのも今回が2回目なのでまだまだスパム初心者です初めてのものを作るときってなんだかワクワクしますよねスライスチーズを挟んだりするみたいですがスライスチーズ買っていないので今回はスパムと卵だけで作ります このスパムが入っていた入れ物にご飯を詰めて作ると簡単にきれいに握れるみたいなので試してみますスパムおにぎりって簡単だし見た目も可愛いのでピクニックとかにちょうど良さそうですねスパムもなかなか買わないしスパムおにぎりも初めてなので夫の反応が楽しみです 気に入ってくれるでしょうかそういえば以前投稿したお弁当の動画に時間を載せてほしいですというコメントをいただいたんですが私お弁当と朝食を一緒に作っているのでお弁当作りだけのの時間を載せるのが難しいんです夫ともいろいろ考えてみたんですがいい方法が思いつかなくて。 何かいいアイディアないですかスパムおにぎりをお弁当に詰めてみたら隙間があったのでもう一品作ることにしましたブロッコリーとシーフードミックスでガーリック炒めを作ります塩コショウ、ニンニク、ブラックペッパーですあとは詰めるだけです スーパムおにぎりかわいいですね木曜日のお弁当はこんな感じにできました金曜日のお弁当を作っていきますようやく金曜日です今週も一週間頑張った夫にお弁当を作っていきます ピーマンをオレンチンします久しぶりに塩昆布和えにすることにしました塩昆布は夫の大好物です次は桜エビの卵焼きを作りますいつもは白だしと水で味付けするんですが この日は、なんとなく砂糖も入れてみたら、いつもより優しい味の卵焼きになりました。鶏ももを焼きます。火を通している間に、ご飯の準備をします。 夫の好きなひじきの炊き込みご飯ですお弁当用には枝豆を加えて彩りをプラスしておきます鶏肉は生姜とポン酢で味付けしますあとは詰めるだけです このひじきごはん夫がすごく喜んでくれましたちなみに今週のお弁当ナンバーワンは火曜日のカレーチャーハンとヤニョムチキンだそうです金曜日に「今週何が美味しかった?」と聞くのが毎週の楽しみなんですよね来週は何作ろうかな 金曜日のお弁当はこんな感じにできました美味しそうだねって思ってくださった方はチャンネル登録高評価お願いしますコメントもお待ちしておりますインスタグラム、ツイッターもしているので概要欄からフォローお願いしますそれでは今日の動画はこの辺で また見てねー。